そして我々は新座市よりやってまいりました皇王の王蘭の花の蘭と書きましてオーランと申します初登場のこのピオニーオークでいっい踊ってまいりますので応援の方よろしくお願いしますさあでは参りますオーラン翼を広げて 大きな翼をはためかせ月の空に舞 う, うこのかに耐える蘭の花ひそかに強い 鳴子の音色、よいろいろ送り響かせます。はいさあさあいくぞ クリー それでは皆様ただいまより我々オーランがこのピニオ清水王国王妃の花を咲かせます北斗ご覧くださいませオーラン王妃の名前よっしゃ あーー、最高だようでゴー、おめでとう朝が来て、ひなのぼりっす。 何やの思う 共に分かち合いたいことはあります。愛と勇気と。笑顔があれば。明るい未来は必ずやってくる。エク決オ大会。に。オーガ。はい、 心より感謝を申し上げます。ありがとうございました。